皆さん、こんにちは。筑波大学のアランです。これは、プログラミングチャレンジ第2回データ構造の動画です。今回の動画では、と線形データ構造、まあ、つまりアレについてお話しします。今回の動画が、と教科書、Competitive Programming for の 2.2 章についてをご参考ください。で <笑>あのプログラミングコンテストの主に使われているデータ構造が、えー、とアレイです。ですねまあ、ことても簡単ですが、あとまあ、使いやすいし、早いし、機能もたくさんありますので、あとまあ、複雑なデータ構造でも、えーとでえー、とアレイで、えー、と実装することがあります。ですね ですので、えっ、ー、と、自分の好きな言語、まあ、C++ でも、えー、と Python でも、あの、アレイの使い方をちゃんと学んで慣れましょう。ですね。今回の授業では、それについてちょっとお話ししたいくつかの、えっ、ー、と、アレイの機能をどうやってプログラミングされるかを、なんか復習っていう感じです。ですね。ま, あ、まず、あの、C++ の一次元の行列のアレイの、えっ、ー、と、プログラミング。 まあ、include の vector で、あ、これはベクター o r ね。vector.h じゃない。すみません。で、えっと、正規化が、まあ、これはネイティブアレイですね。あの、サイズが固定します。アレイ語で、777で正規化すると、77700。で、vector で正規化すると、まあ、こういうふうな感じで正規化できます。両方は、まあ、あの、同じでアクセスはできます。ちなみに、えっと、アレイが、えっと、その、 インデックスの外でアクセスしてみると、えっと、ランタイムエラーが発生しますのでお気をつけてください。逆に、えっ、ー、と、ベクターが、えっ、ー、と、外側でアクセスしてみると、あの、ベクターが、あと、大きくサイズが変わりますが、サイズが変わるときに、ベクターのサイズは2倍になる。2倍になるので、これみたいに、えっ、ー、と、7、ベクタ7をアクセスすることがあります。で、そうすると、なんか、期待してない、 結果が出てくる可能性がありますので、えっと気をつけてください。ロングインクさが出ない。ためにで、ベクターがサイズが変えることができますので、えっとベクターをサイズ変えるにはなんかこのパッシブバックを入れます。ですね。さっきの55。5がえっと6は最後にパッシブバックすることはできます。サイズが大きくなるんですけど、なんかまあだいたい2倍ぐらい大きく。なる まあ、皆さん気をつけてください。インデックスアウトオフバーンズがよくある、なんかランタイムエラーが発生したときに、まずインデックスはちゃんと、あの、インバウンドが、なんかその、インデックスの制限が、えっと、破れてないかを気をつけてください。まあ、あの、アレイが、さっき見た通りに、えっと、 C++ ですと、ベクターも使えますし、あのネイティブな例も使うことができます。ですので、えっと、同じものは複数法でできるときにあの、それを調べることは大変おすすめです。例えば、っとベク o r は C++ でどれぐらい、えっと、初期化できるのかですね。まあ、これが少なくとも4つの方法を見せます。例えば、メームセットで、えっと、1万の、えっとベク o r を0にしました。 で、同じアイディアで、フィルっていう関数もあります。ベクタの最初と最後を0に入れます。フィルはまあ一部だけのベェ ク, クターを少期化することができますので、こういう風うな機能。例えば、真ん中、あれの真ん中だけを0に入れるのは、フィルが便利です。あとは、まあ皆さん多分知ってると思うんですが、なんか、フォアループですね。で、えっ、ー、と、ベクタはこの関数もあります。アサイン。 ベクターのアサインがどれぐらいのサイズで、のの内容をアサインすることができます。まあ、それぞれ機能が微妙に違うことなので、それの違いもありますが、あと、なんかそのプログラムサイズとかメモリサイズ、あとはなんかその時間も考えてみると、あの、まあ C++ の, C++ の場合だと、コンパイルフラッグについては時間が結構変わることがわかるんですね。メムセットが、えっと、最, 適かな最適化なしで早いですか、 最適化があっても時間はあまり変わらない。で、えっ、ー、と、まあ、このフォーループがすごい遅い、基本的に遅いと思われるんですけど、あの、コンパイラーが結構そのフォーループを最適化することができますが、まあ、できるだけなんか初期化を、フォーループをあの避けてみましょう。アサインが結構なんか、あの、早いんですけど、なぜかアサインが最適化しても、あの、あまり遅くなりましたですね。まあ、これは、えっと、 小規化だけじゃなくて、あとそのアレの全ての機能について、自分で試行錯誤して、あの、勉強してください。ま、とても重要です。では、えっと、アレでよく使われる機能についてお話ししましょう。一つはアレのソーティングですね。並び替え。なんか順位で並び替えることです。 ソーティングが、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジでよくとやることですね。例えば、えっ、ー、と、そのアレの中での最大値とか、えっ、ー、と、最初値とかですね、真ん中の値とかを、えー、と探したいときだと、まあ、ソーティングで、えっ、ー、と、簡単なできますですね。あと、いくつかのアオゴリスムで、あの、その、事前処理としては、ソーティングをやることがあります。例えば、なんか、あの、二分探索。 ですね。えっ、ー、と、グリーディー法とかですね。グリーディー法がソーティングして一番最初取ることが、まあ、基本的なプログラミング実装方法ですね。で、えっ、ー、と、ソーティング方法がいくつかあります。まあ、2年生の時に勉強したことがあると思いますが、っと、まあ、使いやすいで並び替えると、まず、あの、基準ライブラリのソートがほとんどクイックソートとか、あの、まあ、最適化されたマージュソートで、O of N log N で考えてもいいです。 で、えっ、ー、と、まあ、あと、ことの場合だと、基準ライブラリのソートを使いますが、データが、っと、まあ、ちょっと変なソートが必要なとき例えば、半分のアレイをソートが必要。それとも、ある条件を満たすまでにソートすること。そのときだと、手で、えっ、ー、と、ソートを実装しないといけないですね。だけど、手で、えっ、ー、と、クイックソートを実装するのはすごい大変なので、手でソートするときには、まあ、バーブルソートとか、セレクションソートとかを、なんか、 プログラミングするのはすぐプログラムができます。ただし、バーブルとかセレクションソートが O の N2 乗なので、あの、問題のサイズをよく気をつけてください。最後には、えっ、ー、と、バケットとラディックソート。バ, テクバケット と, バケツとラディックソートが何かというと、O of N に近いソートができますが、もちろん O of N をソートするためには、データがある程度の条件を満たさないといけない。 例えば、えーと、0から100のとは値の、えー、と200万個ですね。なんか、データサイズが200万なんですけど、そのデータが0から100の間だけです。そうするとバケットソートで O of N でソーティングすることができます。ですね。まあ、あのデータが大きくて、で、その条件を満たす、えー、ときにバケットソートを実装しましょう。 まあ、これは、えっと、C++ の基準ライブラリのソートです。まずは、まあ、ベクターを作って、で、ベクターに入力して、ですね、なんか、パッシュバックで、えっと、N 回のデータを、ベクターに入力しました。で、ソートが、これだけですね。ソートを value begin value end、ValueBegin と ValueN d まあ、IncludeAlgorithm でですね。で、例えば、なんかその中央値を取りたいときですと、 あの、ソート、あと、ベクターをソートした後に、中値が、えっと、Value n 割に2となります。で、えっ、ー、と、まあ、たまに、えっ、ー、と、そんな簡単な数字のソートじゃなくて、例えば、えっ、ー、と、チーム、ソッカーチームで、まず、えっ、ー、と、特定、ま、なんかその、勝ち回数でソートして、次が特定でソートして、次は、あの、言葉順番でソートしたいときですね。 そうすると、まあ、こういうふうなエストラクトがあって、で、ソートにはそのソート関数を作らないといけないんですね。ソート関数はブーリアンでコンプですね。で、えっと、入力データで、で、こういうふうな、えっと、特殊な関数を作って、で、ソートするときに、ソート VBeginVEnd で、で、関数は最後にする。で、こうすると、なんかその特殊なソート関数でソートする、えっと、の書き方となります。 そうとした後に、えっ、ー、と、二分探索ができます。二分探索はすごいあと便利で、早いですね。二分探索はローグ N なのであの、ぜひこれを覚えるのは便利です。で、例えば、えっ、ー、と、search の値をなんか、ベクルの中に、えっ、ー、と、見つけたい。ですね。ベクタ V の中に N 項の値があって、その中にの search を見つけたい。ですね。 で、まずは、まあまあ、ベクターに t を入れます。ですね。データを入れます。ベクターの中で。で、次は、ベクターをソートします。それは、まあ、前もありました。ですね。で、えっ、ー、と、バイナリーサーチすることが、えっ、ー、と、こんな感じですね。ローアバウンドが、その、サーチの一番低い、えっ、ー、と、インデックスですね。要素ですね。で、アッパーバウンドが、えっ、ー、と、サーチの値の一番高い。なんか、サーチが、あの、ベクターの中に複数回がある場合ですね。 えっと、search は1つだけあると、ロードアップが同じになります。なお、気をつけないといけないなんですけど、sort は n log n ですね。で、えですので、例えば1回だけ検索するであれば、えっと、アレイの1から最後まで行くと、それは o of n。それは1回だけ検索しました。でも、複数回で検索すると、まあ、その n log n が早いかもしれない。それはなんか、あの、実装する前に、 入力サイズと問題条件をよく考えましょう。あとはさっきのバケットソート、カウンティングソートについての話です。あの、N が大きいの場合ですが、N の, あのバリエーションが小さい K。この場合だと、あとカウンティングソートを使うことができます。まあ、カウンティングソートのアオゴリズムは大体こんな感じです。まず A が、えっと、入力データですね。 で、A の可能な値が K ですね。K0, K1, KK。で、えっと、F が Cumulative Frequency Array。Cumulative Frequency Array って何かというと、なんか K のサイズで、のアレイで、F0 が K0 のカウントですね。例えば0から100だと、F0 が0のカウント、F1 が1のカウント、F50 が50のカウントですね。それをなんか O of N で計算することができます。 で、次は、えっと、A が、もう一度 A が、えっと、走ります。今回が、後ろから K を走ります。で、後ろから K を走ると、例えば、A の最後が、えっと、50。そうすると、F50 を見て、F50 のさの場所が、えっと、A の最後のインデックスになります。で、F50 をマイナス1にする。で、それを繰り返すとす、A の、えっと、正しい場所をすべて、えっと、わかります。 これをなんか、あと、実装してみると、すごいいい練習になります。ただし、このカウンティングソートが、k があまり大きくないの場合だけをと有効です。k が大きすぎると、あの、この、実はこれは a, o of n plus k なので、k がすごい大きすぎると、あと、これはあまり意味なくなります。 じゃあ次は、えっ、ー、と、スタック t a c k と q と dq についてですね。stack と q と dq が、えっ、ー、と、vector のバリアントです。何か変わるかというと、あの、頭と後ろにデータを入力してデータを消すことがとても、あの、早いバリアントとなります。<笑>スタックだと push と pop 関数があります。push が、あと、上から、えっ、ー、と、入れる。pop が上から出るってことですね。 あとはインピットがあります。そのインピットっていうことは、なんかスタックがデータが入っているかどうかっていう意味。トップが、えっ、ー、と、上のデータの内容をチェックすることです。Q が、プッシュとポップもありますが、あの、スタックと違って、上に入れるじゃなくて、プッシュが上に入れる。すみません。プッシュが下に入れる。ポップが上から出す。下に入れて上から出す。これは、まあ、いろいろなグラフアゴリスムで使います。その他は、なんか関数がスタックと同じです。 で、DQ が、えー、と上と下からと入れることも、えー、と削除することもできます。ですので、ポップフロントとパッシ f フロントで、ポップバックとパッシュバックで、フロントとバックがあります。ですね。まあ、これは、あと、グラフのアーグリスムとか、機械のアーグリスムでよく使います。どのアーグリスムが使うかというと、まあ、次回のクラスで見ますし、あと2年、 せーの<咳>で、あの、ちょっとなんかそのスタックの使用例を一つ挙げたいと思います。例えば、えっと、この入力としては、この、なんか、加工の、えっと、えっと、文字列があります。で、出力としては、その加工の文字列がバランスかアンバランス。バランスっていう意味が、えっと、加工を開くときに必ず閉める。 アンバランスということが、えっ、ー、と、過去を開いてしまえず。それとも、えっ、ー、と、開かずに締める。ですね。これはな、ね、い、スタックで簡単に、えっ、ー、と、計算することができます。入力が、まあ、あと1文字ずつで入力して、で、えっ、ー、と、その入力の文字が、えっこあ と, ひあと、左括弧であれば、その左括弧を、あとスタックに入れる。 右角であれば、まずスタックのサイズを確認する。スタックのサイズが0であれば、あの、開く角がないので、それで失敗になります。その、あ、えっと、スターをパッシュして、あの、ループを止まる。サイズが0じゃなければ、その開き角を一つを抜けます。それは右角と左角をマッチングする。ですね。このループが終わったら、スタックのサイズを確認する。スタックのサイズが0であれば、バランス。スタックのサイズが0じゃなければ、 あのえっと、右角が余ってる、えっと、左角が余ってるか、スターが余ってるかことは分かります。まあ、簡単なオゴリスム で, で、えっと、そのバランスすることはチェックすることができました。では、えっと、このビデオはここまでです。今日は紹介するコードがあのその教科書の GitHub にあります。Basic Array がこのファイルで、あとソートと二分サーチと と、あと、パーモテーションがこのファイルにあります。スタック Q で Q がこのファイルにあります。皆さんぜひ、あの、ご確認ください。このビデオはここまででした。